紅白リハ、マイリッド、羽生結弦を見て作った曲、フライハイ、本人の前で初追い披露に、エールを送れるように大切に歌いたい。ご視聴ありがとうございます。早速、今日もハブ選手のファンへ情報をご提供させていただきます。大晦日に放送の、第73回 NHK 紅白歌合戦、NHK 総合。 午後7時20分から11時45分のリハーサルが行われ、マイリットが囲み、取材に応じた。3年連続3回目の出場となるマイリットは、2022年に開催された北京オリンピックの NHK テーマソングでもある、フライハイを2年連続で披露する。さらに、動画チャンネル、 ザファーストテイクで実現したマイリット×エイマー×イクタリラ×ボンディのスペシャルコラボ曲、面影も4人で歌唱する。はじめにマイリットはありがたいことに2年連続でフライハイを歌わせていただくことが決まっていて、そしてもう1曲、面影を4人で歌わせていただきます。2回も紅白で歌えるなんて本当に幸せでいっぱいです。今回のテーマがラブ アンド、ピースということで平和への願いを込めて愛をいっぱい込めて笑顔で歌いたいと思いますと意気込みを今回披露する曲フライハイは2018年タイラー・マサオリンピックのフィギュアスケートの羽生ュー・らの姿を見て作られた楽曲そんなハブが今回の紅白にゲスト審査員として出演することについて羽生ュー・さんが審査員としていらっしゃると聞いたとき 心臓の高鳴り方がすごく早くなりまして、ハブさんの演技を見ながらジャンプに音をはめるように作っていった曲で、この曲で少しでも高く飛べますようにとエールを込めて作った歌です。それがご本人の前で歌えることが、とっても特別で今までにないような気持ちでこの曲を歌うことになるのかなって思っています。緊張しますが、素晴らしい演技をされたハブさんや、 皆さんにエールを送れるようにこの曲を大切に歌わせていただきたいと思いますと笑顔。さらに実際にハブに会うのは初めてだというマイリットはずっとハブを見てしまうかもしれません。今まで映像で演技やインタビューを拝見してその姿に本当に感動してたくさんの言葉に勇気づけられて励まされてきたので。 会話なんていいので、本当に感謝をただただ伝えられたらと、ハブへの熱い思いを語った。恒例の、2022年を漢字一文字で表すと、という質問には、祭りと回答し、ツアーも日本、そしてフェスなど、いろんなイベントで、たくさんの方を目の前にして、歌える機会をたくさんいただけたので、とっても充実した一年でした。そして、私の大尊敬する、 大好きな平原彩香さんに、ステージは祭りだよ。って言っていただけたことがすごく印象に残っていて、それまでステージに立つときに、不安や緊張を引き連れていたものが、一気に楽しくなったのが今年の嬉しかったことなので、祭りですと明かした。最後に、リハーサルが非公開だったため、どんなステージになるのかを聞かれると、フライハイは、より神聖な感じになった気がします。 昨年のより飛行距離が伸び、飛行角度が高くなったような、そんなパフォーマンスになっていると思います。そして、面影はとにかくライブ感が楽しい曲になっています。テレビで歌ったことがない曲なので、私たち4人の楽しい姿を見ていただいて、楽しさ、ハッピー、ピース、ラブを見てくださる皆さんに、そのまま届けられたらと思いますと笑顔で話した。 第73回 NHK 紅白歌合戦は、ラブピース、みんなでシェア、をテーマに NHK 総合 BS4K、BS8K、ラジオ第1で2022年12月31日土曜日に放送されるテレビライフウェブ、マイリット、ゲスト審査員、羽生譲るしとの初対面にずっと見てしまうかもしれません。大晦日の 第73回 NHK 紅白歌合戦 57.20 のリハーサルが29日、東京・渋谷の NHK ホールで行われ、3年連続3回目の出場となるマイリット、ミレイが音合わせに臨んだ歌唱曲、フライハイは NHK ウィンタースポーツテーマソング、プロフィギュアスケーター、羽生結弦氏、28の演技にインスピレーションを受けて制作したとあって、 ゲスト審査員としてハブが出演することが決まったことに、心臓の高鳴り方が早くなりましたと笑顔。ジャンプに音をはめるように作った曲。ご本人の前で緊張しますけど、今までにないような気持ちで歌いたいと熱唱を誓った。ハブとは今回が初対面で、ずっと見てしまうかもしれません。笑い。お話できたら、感謝を伝えられたら十分ですとはにかんだ。